といっぱいもらっちゃったからね。 パいいじょうさきちゃんのバルーンアートでしたはいはい Señor, はい ñ o は, はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはは No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? h Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ó a l g u i e n lo sabe? Yo, yo, l Yo sé, yo sé. Preguntame, pregúntame. ¡Pipo! でも、惜し実はこの絵にはもう一つ動物が隠れていますで、何を言うと。はいもう分かったよね大ヒント最後の荷物は、んこですあ、大ヒント最後の荷物は、んこですあ、大ヒント最後の荷物は、んこですれ大ヒンは最後のは、こですあ、大ヒント最後の荷物は、んこで こ, れこの雨に小さなステッキで魔法をかけるとなんと雨が消えちゃいます。 マーゴー、おい <tose>